皆さんどうもこんにちは紹介ありました高知県から来ましたにぎわいボニーと申します今年で8回目の参加になります活動する中で最初は高知だけのメンバーだったんですけれども途中から活動する中でご縁いただきました地元名取市のゆりあげ大工保存会の皆さんそして福島大学の災害ボランティアセンター有志の皆さんとですね年々交流を広げ深めこ の, あの東北 宮城とですね、高知は約 1300km 離れているんですけれどもその遠さをですね、感じさせないあの関係交流をあの毎年、えー、一つ一つあの積み上げさせていただきました、えー、昨日もぐっすりですね、えー、明け方まであの交流会を、えー、させていただきまして非常にさらにこう中が深まって思い残すことないようあとここと 市民広場の2会場になるんですけれども思い残すことないよう元気よく踊ってコーチそしてそれぞれ福島地元に帰っていきたいというふうに思います、えー、踊る前にですね、えー、あのちょっと そ, そうですね あ, あのありがとうございましたあのコーチ大好きという方にですねこのこちら最近高知で名物になりつつありますナルコの形をした内輪をですね配らさせていただきましたコ、まあ、高知大好きというよりは、まあ、こちらがですねあの 強引に、長野強引に、も一緒に、見ていただけな<笑>いでしょうか、ということで、お配りさせていただきました。<笑>はい、一緒にですね、あの、仰ぐのは、こちら、こちらもですね、高知のよさこい会では。 えー、ホニアというチームトラックというチーム有名なんですけれどもそこに次ぐぐらいのですね10人トイロというチームの間ぐらいに位置づけられつつありますうちはもう文字通りうちはおじさんということころですもうちわで風あおいでですね一緒に盛り上がろうということで一緒に今日は参加していただきました浜辺杯で入一緒に風を起こしていただけたらなと十分風強いですけれども起こしていただけたらなというふうに思いますはい、はい、大変長くなりました早速えんの方に行きたいと思います それではお願いします。はっ。 2来保認と水名取市売上大根保存会構えて31日「ウィードン・コーゲット・ドーン」「スペイコー・ジャパン」「日録よさこい2 0 2 8 2日目も盛り上げていきましょう